日本の NPO や NGO で働いている方をゲストに招いてお話を伺う NGO 世界を見つめて、後半は私、鎌倉が進行を務めさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。後半ご一緒します。佐藤慶です。前半、あの、KDK の話を具体的なあの事業の話など聞いてきましたけれども、後半も楽しみにしてます。はい。第14回目の今回は、去年設立25周年を迎えられた KNK 認定 NPO 法人国境なき子どもたち広報の清水京さんをお迎えしております前半では KNK の設立経緯や若者の家プログラムなどのお話を伺ってきました後半では KNK さんの事業の中でも D4P の安田夏樹さんも関わっている事業や清水さん自身のキャリアについてじっくりお話を伺いたいと思います 清水さん改めてどうぞよよよろろろししししししくくくおおお願願願いいいままますすすでは早速お話を伺っていきたいのですが今回はせっかくなので D4P の安田夏樹さんが関わっている友情のレポーターという事業について伺えたらと思います。まずどのような活動なのか具体的にお話を頂戴できますか。はい この写真はですね、あの、前、あの、前回でもちょっとちらっとお見せしたんですけれども、あの、T4P の安田なつきさんが、高校生の時にカンボジアに行った写真です。彼女が友情のレポーターに応募してくれて、あの、一緒に僕と同行して行ったんですけれども、この友情のレポーターというのは、11歳から15歳までの日本の子供たちを対象に、毎回2名を選んで、海外の活動地に連れて行っています。 で一般的なスタディーツアーとちょっと違ってですね、あの人数がまず少ないということ。まあ、2名ということですね。であのただ、現地の子どもたちとあの、まあ、ボランティア活動したり、交流したりということだけではなくって、レポーターなので、出会った子どもたちに取材をします。でそういったあの取材の内容を日本に帰ってきてから伝えるというプログラムが友情のレポーターです。で国境なき子どもたちが設立されたのが、 1997年なんですけれども、このレポーターのプログラムは、それより2年前、1995年から開始されているんですね。で、このレポーターのその取材を通して、まあ前回お話ししましたけれども、この若者の家、あの15歳以上の子どもたちが、なかなか支援を受けにくいという現状を、この取材を通して分かりました。では、どうしようってことで、任意団体として国境なき子どもたちという団体を作ろうということで作って、 15歳以上の子供たちを支援するプログラム、若者の家を立ち上げたというのが経緯なんですね。ですので、このレポーターのプログラムというのは、国境の子供たちの先輩でもあって、彼、こ の, こ の, あのレポーター の, あのプログラムというのが、まあ、今の理念につながっています。ありがとうございます。カンジアの15歳以上のです、ね、子供たちというお話、前半で伺いましたけれども、日本もやはりこう15歳ぐらいになると、 ね、いろいろ悩みも抱えながら、ね、生活されているかと思います。で、この現地に実際行かれた日本人の子どもたちがです、ね、この取材を通して、どのように変わったかというエピソード、ございますか、はいえー、この写真はですね、ニュージョネル・ポーターがフィリピン の, あの青少年の収容所をあの取材した様子なんですけれども、まあ、こういったそのなんていうんですか、日本ではなかなか取材できないようなところも、まあ、活動地なので取材はできるんですね。 で、あの、こういった取材の中でですね、まあ男の子が、今男の子がインタビューしてるんですけれども、でそのインタビューしたことによって、まあ、衝撃的なことが分かって、じゃあこ の, 子この子たちを支援しなければいけないっていう現状も、まあこういった中では見えてきました。で、左上は、あの、一緒に遠足に行った写真なんですね。で現地の子どもたちとレポーターたちが遠足に行って仲良くなりました。で、仲良くなった後に、じゃあ取材しようということになるんですけれども、 彼らがどういった背景を持っているかというのは、まあ、事前にある程度は勉強していきます。ですので、大変な思いをしてきたんだろうというのが、レポーターは知ってはいるんですね。じゃあ、どういった経験をしてきたんだろうということをレポーターとして聞き出さなきゃいけないんですけれども、仲良くなった子供たち、例えば学校のクラスメイトの男の子たち、あのクラスメイトの友達たちに、どうしてお父さんいないのとか、どうしてお母さんいないのってちょっと聞けないですよね。 もしかしたらその悪いんじゃないか、傷つけちゃうんじゃないか、そういった気持ちが、あの、生じます。そうすると、インタビューしなきゃいけないんだけれども、仲良くなった、せっかく仲良くなった子どもたちに嫌われちゃうんじゃないか、もしくはもともと傷ついてた、あの、生活、傷ついてここまで来たのに、またさらに傷つけちゃうんじゃないか、そういった思いながら悩みながら話を聞くんですね。中には、泣き出してしまうレポーターもいるんですけれども、インタビュー受けてる、 ここからすると、どうしてこの子泣いてるんだろう私にカメラとマイクを向けて一生懸命話を聞いてくれて、どうして泣いてるんだろうでもすごく真剣に向き合ってくれているっていうことが、あの話をしながら伝わってくるんですねで。答えながら過去の辛いことを話しながら、自分も辛いんだけれども、仲良くなった日本の子供たちがこんなに真剣に聞いてくれてるっていうことですごく嬉しさも感じてきます。でインタビュー終わった後、 日本の子供も、現地の子供も泣き合ったりとかするんですけれども、他の子供、子供たちがまた寄ってきて慰めてくれたりもします。そこで、日本の子供たちが、日本、あの、現地に行く前は、ストリートチルドリンで可哀想だから何とかしてあげたいという気持ちで行くんですけれども、実際交流して話を聞いた中で、どうしてこんなにみんな強いんだろう、立派なんだろう。私たちなんて恵まれた生活しているのに、 親に保護されていてっていうふうに思ったりするんですね。そうすると尊敬の念まで湧いてきます。そういった中で言葉は通じないけれども、心が通じ合えるっていうんですか、そういったあのあの感想っていうのを述べたりするんですけれども、これが、まあ、レポーターたち の, の感想を少しまとめたんですが、一番上 の, あの言葉を言ったのは男の子なんですが、帰国の日の車の中でいきなり泣き出したんですね。で、どうしたのって聞いたら、 今まで僕は、あの、うちでわがままだった自分が恥ずかしいんです。はい、日本に帰ったらお母さんに謝りますって泣きながら、あの、話してくれました。他にも、あの、今まで自分が思っていた夢というのが、現実の夢に変わりました。といった思いましたし、あの、自分と同じ職業を目指している、あの、子が世界にいるんだっていうことが分かって、自分も頑張ろうというふうに思う子もいました。 なので1週間ぐらいの旅なんですけれども、日本の子どもたちもものすごく成長して、自分も変わるし、あのすごく学びっていうんですかね、あの得るものも大きくて、それこ そ, その共に成長をしていくあの機会になるプログラムです。ありがとうございます。まさにこう共に成長できる社会という。 あの、団体のビジョンにもすごい合致してる取り組みだなと思いました。で、今取材してる子供たちの様子をですね、K さんがすごいこう真剣に。 写真を見ていらっしゃいました。ケイさんもフォトジャーナリストとしていろいろ感じることがあったかと思います。感想とかあればお願いします、はい。そうですね。特にその話を聞くっていうことの気構えというか、やっぱりそれはあの人の心の中に入っていく行為なわけで、傷つけてしまうっていうことは絶対防げないんですよね。で、それを目の当たりにした時に子どもたちがこう何を考え、じゃあ生き方でどう反映させていこうかっていうフィードバックまであるっていうのが、この友情のレポーターの本当にすごく大きな考えさせられるところで、まあそうしたところから、 の弊会の安田も何か今の報道姿勢につながるものをいただいてきたんじゃないのかなと子どもたちの様子とか話を聞きながら思ってましたありがとうございましたではここから清水さんにスポットを当ててお話を伺いたいと思いますで清水さんこのお仕事されて20年が経ったとはい聞いておりますがこの仕事を始めたきっかけや経緯などお話しいただけますでしょうか はい。あの、もともとは、あの、映像制作をしてまして、その後に、あの、国境なき医師団に入ったんですね。で、その中での映像プログラムの中で、あの、海外の活動地を取材したりとかですね、そういったことをしてました。そういった中で、あの、先ほど、あの、紹介したように、あの、レポーターのプログラムというのを国境なき医師団日本でやっていたんですね。で、それで、あの、レポーターに同行して、あの、まあ、取材とかも一緒にやっていたんですけれども、まあ、ノーベル平和賞を、あの、 国なき医師団が受賞をして、それ以降、だんだんだんだん人の数も増えまして、組織としても、あのとても大きくなっていきました。だからそうなると、今までは、まあ、自分たちがこれや り, やりたい、やるぞっていうような団体だったんですけれども、だんだんだんだん組織が大きくなると、会社のような形になってしまうんですね。それはそれで組織が成長していいんですけれども、ただ、自分としては、なんかその、 組織の駒のような形っていうんですかね。あの、ちょっとワクワク感っていうのはちょっと減ってきてしまって、いや、その、そういった時期に、まあ、こけない子供たちというのが立ち上がって、で、あの、若者の家プログラムが始まった、そういった時期だったんですけれども、えっと、中で、いつまでも、いつまでもその、若者の家が、まあ、えっ、ー、と、こけない子供たちが、 国境なき医団の中で居候している形だったんですけれども、まあ、そういった形もなかなかできなくなる、ちょっと独立をしなきゃいけないという機会があって、1、まあ、つの MSF というブランドだったんですけれども、そういったブランドよりも、ワクワク感とか楽しさ、あとは子どもたちと一緒にいたいという気持ちが強くって、その国境なき子どもたちのにあに移っていました。それがあの、まあ、今に至っているといった経緯ですね。ありがとうございます で実際、入られていかがですか、こう仕事をしていて、なんか思い出のエピソードとか。そうですねあの支援というと、やっぱり何かを提供するといった形になると思うんですけれども、ただ、その中にやっぱり子どもたちの成長が入っているんですね。で、おけな子どもたちの場合は、一人一人 の, あの子どもたちに割と長いあの期間、支援をして。 し続けますので、僕たち、東京にいるその職員も、現地の子供たちの名前とか、顔とか割と一致していて、彼らの成長を一緒に見届けたりしています。そういった中で現地に行って、彼らも私のことをよくわかっているので、行った時に一緒に遠足に連れて行ったりとかですね、あの、まあ、卒業した子供たちが結婚するときに結婚式に招待してくれたりとか、あと学校の卒業式にもう親がいない、 子たちもいるので、まあ、そういった形に 親, 親代わりとして卒業式に参列するということもありました。そういった中で、あのまあ、子供たちもその人生の中でポツンポツンとあの、まあ、我々がちょっと登場する形になるんですね。で子供たちとまた大人になって 再, あの再会したときに、あの卒業式のときに一緒に来てくれたよねとか、あのあの時靴を買ってくれたよねとか、そういった話をしてくれると、まあ、自分は その友達のその人生の一ページを、あの少し、写っているのかなっていうふうに、あの嬉しく思います。ありがとうございます。あの清水さんのお話を聞いて、やはりこの、顔と名前が一致する。っていう、ことって本当に、大切だなと思いました。やっぱり、そういう仕事をですね、してみたいなと、思った方が。 こののの視聴者の中にもいいいるのではないかと思いますでこれからまあ NGO、NPO で働きたいと思って見てらっしゃる方にです、ね、これからのアドバイスやです、ね、メッセージ、ありましたら、お願いいたします、はい、こういったあの国際協力で働きたいと思っている方の中には、もちろん海外で何かやりたいという気持ちもあると思うんですけれども、やっぱり何か人のために、人を助けたい、そういった気持ちもやっぱりあると思うんですね。 もちろん我々の中にもそういった気持ちはあるんですけれども、ただ実際こういった仕事をしていると、人助けをしているっていう感覚ではないんですよね。実際に、あの、我々一人一人が人を助けるってことをできないというふうに感じます。それよりも、やっぱり、まあ我々の場合、子供たちと一緒にいるので、子供たちと一緒に関わっていく。でその関わっていく中で、 なんて言うんでしょう、子供たちの成長を見れたり、今、あの私が話ししたような、いろんなそのエピソードがあったりとか、得るものもいっぱいあるんですね。それがあの大きな特典だと思っていて、まあ、NGO ってなかなか安定しないとか、あのまあ、生活が、ね、お給料がなかなか安いとか、そういったものもあると思うんですけども、まあ、それに変わる大きな特典っていうのがあるので、そういったもの魅力、自分の経験っていうのを、あのまあ、楽しみにして入ってもらえたらなと思います。 ありがとうございます清水さん今日は貴重なお話ありがとうございました<笑>ここまで話を聞いていただいた視聴者の皆さんで何かしら応援をしたいという方いらっしゃるかと思いますで国内にいながら経年計算を応援できる方法をお知らせいただけますでしょうかはいえー、と教育支援というのは一度の 単発的な支援ではなかなか、あの、子供たちの教育というのを続けることはできません。それは食事もそうです。ですので、こけの子供たちではマンスリーサポーターとして、あの、参加をあのお願いしています。月々ご寄付をあのいただくということで、継続して子供たちが教育を受けたり、ご飯を食べたり、成長することができます。例えば、毎月1500円で、これ1年間続けると、 子供一人がその食料訓練を一年間受けることができます。例えば三千だと、月的三千ですと、一年間で子供三人が一年間学校に通うことができます。こうしたように、続けることで子供たちも続けて学校に行ったりとか、食料訓練を受けたりとか、食事を食べられたりとか、そういったことで成長することができますので、ぜひ皆さん、このマンスリーサポーターに、あの、 ご参加いただけますようお願いいたします。ありがとうございます。KMK さんの活動、本当に一人の子どもたちに時間をかけて、自立支援までやっているという、はい、活動の中で、皆さんマンスリーサポーターで継続的な支援がですね、子どもたちの成長を支えます。ぜひ皆さん、ウェブサイトをチェックしてください。また、本動画の概要欄にも、 この url 記載しておりますのでマンスリーサポーターになっていただければ幸いですどうぞよろしくお願いしますお願いいたしますあっという間に時間が来てしまいましたで本日は認定の美容法人国境なき子どもたち広報の清水卿さんをゲストにお話を伺ってきました 今朝、今日はいかがでしたでしょうか、はい、いや、あのー、ずっとお世話になっている、あのー、清水さんのお話を改めて聞くことができて、<笑>で、特にあの、子もたちとの関わりを話している清水さんの顔がすごく嬉しそうで、やっぱりそこに喜びがあるから続けられるんだな、ということをすごく痛感しました。で、それと同時にですね、やっぱりあのー、様々な形でこう支援だとか、報道だとか、いろんな人との関わり方がありますけど、やっぱりそれって一方的に、こう、与えたりだとか、管理をしたりだとか、そういう目線ではなくて、まあ、共に育んでいこう、 共に成長していこうっていう、そういう視点こそが本当に未来につながっていくものなんだろうなと、続けていけるものなんだろうなと強く感じました。もっともっとあの、お時間があればですね、カンボジアであったり様々な地域の中で、どんな楽しい経験をしてきたのか、どんな美味しいものがあったのかとか、そうした世界の魅力なんかにもすごくこう、関心が湧いてくるような、たくさんの写真を見せていただいたなと思いました。ありがとうございます。え皆様ご視聴ありがとうございました。それでは、次回 NGO 世界を見つめてで、またお会いしましょう。ありがとうございました。